一瞬からご覧になっていた方もいらっしゃるんでしょうかね、えー、長い時間本当にありがとうございます、えー、この辺展開となっる幸せを感じしめつつまりましたのは本日、えー、チームとしては最後の演舞を務めさせていただきます56人埼玉のカズサ組でございますカズサ組ですよろお願いいたします先ほ、えー、ど大臣の会議に覚えたけどちょっとお話しましたけどカズサ組32年目を迎えましたね えー、去年が30周年、まあ、その前が30年目というね、えー、非常に大事な節目をちょっと、えー、このお客さんに奪われてしまったようなところですけれども本当にその、えー、たまに変まった気持ちを、えー、この時間に、そしてこれからの1年に見せていこうと思っております大いにお祭りさ近、今日はジュマスによろしかったらお手拍子にお付き合いいただければと思います。というわけで、ね、最終最後の演技となります、お客様の皆さん準備よろしいでしょうか。 楽しくいただきましまそれでは皆様がよろしくただお手よろしい初夏のピアニーを残りのりに熱く楽しくゲームを作る。いざ参ります。か にがいいよいいよいいよいいいい 岩崎グリップをタンにあんたが誰だと壊れたら時代が間に合う30周年雨風やくさい何だその Touch, touch, touch, <音><音>これがうさに減っていい。 またどこかでお会いできる日から見ごろに感でした。ありがまた。